って書いてあるけれども、読むね。左手のガングリオンさんから頂きました。ありがとうございます。はい、サーエネル、チョロイ で, す, イです。先日メールを読まれたことが嬉しかったので、経過報告いたします。うん、先日、クリスマスに気になる男性と鍋をしたものです。うん、ああこたつの足だ<笑>こたつの足でやばだ毛を全部、全ぞりしたっていう。全ぞりした。全りしたっていう。そう人なるほど。ええー。 えー、その男性とクリスマス後もメールを毎日のようにしていたのですが、お, お, おやったじゃん、うん、えー、寒いね、というメールに、うん、あ、寒いね彼女が送ったのか、うんうん、俺の家のこたつ入りなよ<笑>これは暖炉じゃないよ、さくらさん。こたつだよ。<笑>こたつ入りなよという返事をもらったので、うん、私は、あ、うん、これ、真剣ゼミでやったところだ<笑>どう思う<笑>ちょっとよくわかんない。<笑>と思い。どういうこと 〇〇、かっこ、彼の名前の中温<笑>。の、なんか、暖かいのに。と、どしもネタで返事をしたところ、その日から全くメールが来なくなりました。年もネタ私は割と本気で彼のことが好きだったのですが、こんな選択肢でバッドエンド突入とは思っていませんでした。この場合どうすればよかったのでしょうかパイサーネル教えてください。お願いします。 こ, うえ<笑>これは、これ真剣ゼミでも、これは多分やってないよこれ、赤ペン先生に出したら赤ペン先生から違いますって赤ペンでいっぱい修正されるところだよこれは、この、あったかいなりっていうのは、これは、罰ですね。これは、あなたが使う文章ではない。ああ、なるほど。うん、なるほどね。ね<笑>この場合、 まあ普通正解は「寒いね」っていうメールに「俺の家のこたつ入りなよ」って帰ってきたんだから普通に「なんでこれをじゃあ い, いつ遊びに行っていい?」とか「どうしも寝たどうしも寝た」なんかせっかく誘ってくれたんだからこれは誘いに乗る返事を素直に可愛くするのが「タイムさくらさんに教えます。 あ、大丈夫です大丈夫です。あの今後ろ側後ろ側。というわけで<笑>。<笑>大丈夫<笑>大丈夫。いや、知らなかったんだって桜さんが。だから、ちょっと。<笑> <笑>だから言ったじゃん知りたいって言われたら、パイセンもちゃんこも葵ちゃんもみんなで協力して、教えるけれども、教えたら桜 さ, さんその日目がランランとして 夜, 夜寝れなくなっちゃうよってパイセン言ったでしょそれでもあなた知りたかったじゃない知りたいって大人の階段登りたいって言うたでしょ<笑>思ってたのと違かった。<笑>なんか、想像してたのと違かった。<笑>あれなんか、 <笑><笑>だからさ、これがね、人間というものな、現実なんだ、人間なんだよ。うん。人間不信になりそう。というわけで、まあ普通にお誘いのメールを い, いただいたのであれば、素直に可愛く、じゃあ遊びに行くね、が正解でした。間違っても、あったかいなりはダメですよ。はい。はい。というわけで、 以上ですか<笑>もうね、桜さんの不審な絵がどんどん、<笑>ちょっとやばい絵がどんどん桜さんの台本に、やらしい絵がいっぱい描いていきますけれども。本当にありがとね。<笑>やらしくないです。普通<笑>った感想、したい。したまだまだお待ちしております。